こんにちは G です今回は今流行りの AI 言語モデルのお話チャット GPT が話題ですが公開からまだ2ヶ月なんですね世界が変わる可能性を秘めた技術かもです2022年11月末に OpenAI という企業がチャット GPT を 公開しましまた YouTube でもやってみたすごいといった動画がたくさんあります。開発元の OpenAI は7年ほど前にできた若い会社です。イーロン・マスクは創業者の一人であり今もスポンサーです。ところでチャットはわかるけど GPT ってなんだ ジェネレーティブ・フリトレインド・トランスフォーマーの略だそうです画面のサイトでメール登録するとチャット GPT が試せます早速やってみましょう「早く泳ぐ方法は?」とタイプしてみると こんな答えが回答はうまくまとまっていてそつがないすごいと思わせるのは自然言語処理が進歩していて自然な文章であることですレポートなんかだとこれで十分でしょう何を聞いても それなりに回答が出てきますもちろんおかしな回答になることもありますまた日本語の場合回答がたまに途切れる不具合がありますもう少し賢くなれば自然言語でのプログラミングや情報処理の自動化に使えるんじゃないでしょうか 文章作成を例に挙げるならワードが使える作業者がいて文章を考えながらタイプし構成遂行整形などを行いますよね。でもチャット GPT なら空海の生涯について5行以内にまとめてとタイプするだけ。 文章作成はビジネス分野で需要があるので類似した AI サービスが出てきています例えば画面のサイトクイールボットは英文のパラフレーズツールです文章表現をより賢く美しく遂行する AI ツールです英文ですけどね 簡単な遂行はこんな感じでこれ以上は有料になります別のことも試してみましょう複数の言語でプログラミングすることができるようですここではプログラムじゃないですがラズパイで温度を表示するコマンドを聞いてみます 英語でも同じ質問をしてみますちゃんとコマンド出てきますし別回を聞くと違うコマンドも表示されましたウェブコーディングデータベースや書類のまとめ処理などはすぐにも自動化できそうだしハード依存のアプリ以外は 将来的に自動化される可能性がありますね。どの分野に展開されるかは対費用効果の問題ですから予測困難ですけど OpenAI.com から d a l e をクリックすると AI でイメージが作画できますやってみましょう。 こんな感じです。ただ日本語だとうまくいきませんほらビキニがわからないみたいその他、作曲作詞エッセイや小説を書くこともできます今回この話題を取り上げた理由は将来性にあります Web や、 メタバースなんかはうさんくさいなぁと思ってますがチャット GPT は Google 登場以来のエポックメイキングを感じます Google 検索はネットデータをインデックス化し検索ワードでうまく絞り込む技術ですチャット GPT はディープラーニングと AI 言語モデルによる 自然言語処理を組み合わせた技術になります。例えばカレースパイスの作り方を Google 検索する場合、リストされたいくつかのサイトをチェックして、その中から答えを求めます。大事なことは答えを選ぶのは検索した人間ということです。チャット GPT では ただその回答が正確なのか保証がありませんつまり現状のチャット GPT ではウキペディアと同様信頼性にリスクがありますマイクロソフトはチャット GPT に1兆円以上もの投資を行っています Azure o p e n AI サービスも始まりましたしね。おそらくビング検索にも統合されるんでしょうね。Google は ChatGPT 公開時点ではどちらかというと批判的でした。方向性が違うとしていましたが、一転今年は AI 化を最優先事項として取り組むとのこと。 Google は状況を理解していますから遠からず複数の AI 関連製品を出してくるでしょう。でもまだ方向性が分からないのでそう、Google が負ける時が来るのかもしれませんね。技術的には ChatGPT は革新的なものではありません。あえて言うなら見せ方がうまい。 下手がうまいということでしょうか。マーケティングが良かったということなのかな。可能性については iPhone と比較するとわかりやすい。iPhone 公開時は技術的には先進的なものではありませんでした。当時はいわゆる柄系の方が技術的アドバンテージがありました。 でもまとめ上げ方やビジネスモデルは iPhone が圧倒的に優れていたそう考えればチャット GPT も iPhone のようにブレイクするのかも u c o m というサイトがあります AI サーチエンジンだそうです Google もこんな感じになるかも とということでご紹介させていただきますご覧のように普通に検索できますが「YouChat」をクリックすると自然言語で回答してくれます答えはちょっとはしょった感じで長文だと途中でリンクだけになったりしますイマジンでは AI が画像を作ってくれます 君の悪いいおお姉さんいやおじさんんや、じかな日本語だとちゃんと理解されないようです。チャット g p t などの AI 言語モデルによる自然言語処理が実用レベルになってきています。今後さまざまな分野で AI 言語モデルが組み込まれた新しいサービスが 広がると思います新しい技術が登場した時それが世界にどのように波及し影響するのか予測するのは難しいでも検索は確実に変わると思います「はいこれ答え」というのと「リストから探せ」どちらが簡単なのか誰でもわかる。ただ今時点では 答えの信頼性が低いというだけこれかなり大事で誤った回答による事故や損害などが発展の阻害要因になったりしますそれから画像、動画、楽曲、エッセイや小説など AI で作成されたものについては著作権の問題をクリアする必要があります 創作されたものではないので著作権を認めないという意見が主流ですが国や法整備によって創作の範囲の定義や二次創造物の扱いなどが異なるので時間がかかるんじゃないでしょうかご覧いただきありがとうございました長いお正月休みをいただきました 当地ででははお雑煮は白味噌仕立てです年末に奥さんがいつもの白味噌が近くで手に入らないと言って「県境を越えて買い物に出かけましたがどこのお店にもない」ネット検索してみると「人手不足で製造販売中止」と書かれていました。 まあ、高齢化で製造できなくなったんでしょうね。当地では有名な老舗なので残念です。仕方なく5種類の白味噌を購入し、ブレンドで味見している間にお正月が終了。続きは来年かなではまた次回。